「い, いつだよ」 何すんだよ勇気試しだよ避けるのをどれだけ我慢できるか<笑>いいだろ痛いんだなどんなもんだおいおいやめろ危ないんだないいじゃねえかこれも訓練だブレイク今度はこっちの番だ行くぜ怖い のは氷の上だけじゃねえぜ今度はスタンピーだううやめてやめてってば僕は遠慮しておきますよ何言ってんだお前の勇気どれぐらいか試してやるよですから僕はとっととやんだよえ、えーえーえー、よしやめろって スタンピーお前は本当に臆病なんだからチームの中に一人臆病者がいると足手まといになるんだぜ僕は慎重なだけだよお前たち、何を遊んでいるフギ別になあ、スタンピー あ, あの、<笑><笑><笑>頑張れ、スタンピー 接近中接近中惑星マデラ雲に覆われた惑星よまあ厚化粧してるようなもんねお前のようにかえっ、ー、臭いわねああ。お<笑>ぉ<笑>何やら謎めいているアングルマーカプセルの反応が惑星のどこからだ あっちい雲に乱反射して特定は不可能なのよあとは自分たちで探すんだねここまで案内してきたんだからさまったくおいおいあの惑星に降りてしらみつぶしに探せっていうのかかったりぜまさに時間の無駄マグマトロン様私にいい考えがなんだきっとサイバトロンたちも あの惑星のアンゴルモアカプセルを嗅ぎつけてくるはずおおおあの邪魔な奴らめカプセルをゆっくり探すためにも奴らはいない方がそりゃそうだそこで今回はサイバトロンの殲滅作戦を展開してはほうそれも面白いガエルダートお前に任せるぞラジャー どんな惑星だなんだこりゃ綿菓子みたいな星だな雲に覆われた惑星よ場所はそれがよくわからないの雲の間から反応はあるけど場所は特定できないの宝探しをしろってことだろいいですね僕も探すのは大好きですよそれぞれの探知能力を測るのにいいかもしれない、うん 探し物は何ですかアングルはカプセルに決まってんだろ<笑>雲の下には何が待ち受けているか分からない十分注意するように。 股のように柔らかくねえぜ当たり前ですよ雲はな水蒸気でできているんだドハこりゃあまるで煙突がいくつも立ってるみたいこれならいくらでもストライクを取れるぜ遊んでいるんじゃないあったこっちだ 待てあっちからも反応があるぜこっちに決まってるぜいや、あっちだやんのか、こら、うん。仲間割りはまずい。固まって行動することもないな。二手に分かれようよし俺と来るやつはこっちだスタンピ、てめえはこっちかじゃあ、こらえだとお前は俺と一緒でいいんだよ<笑>じゃあ、俺と一緒のやつは…?あ <笑>イエイおめえかああ、こっちで正解だカプセルメッケ間違いないちょちょちょっと待ってよなんだ シェルからの反応が鈍いよ反応とかどうかじゃねえだろ目の前に現物があんだからよそれに何かエネルギーの波動もあるビッグコンボイを呼んで確かめた方がスタンピー君の臆病虫が騒ぎ出しましたこんなことでいちいちビッグコンボイを呼んでいたら逆に怒鳴られる間違いねあれは俺が見つけたんだぜえ<笑>な すすぐこえ 臆病者だなビーストボーダこっちの方が早いもんね<笑>っおこっちだ、こっちだあっコだ見つけた、見つけたこんなところに埋まってやがるぜもうですもーダメだめだそれに近づいちゃう オ ラ, ーダハランドあっい今なんか声しなかったか気のせいなんだなきっとそうだな おいスタンピー何をぼーっとしてるんだ早く助けろお助けをでも僕にはどうしようもないんだスタンピーオたちを見捨てんのかお助けを仲間だものそんなことしないよちょっと待ってておいスタンピーたる者は追わずなんだな追えねえんだよスタンピー変身とにかくビッグコンボに連絡 ナイティーイヤー。<笑>仲間は罠にかかってしまうし、ビッグコンボイとは連絡取れないし、僕はどう。 どうしたナビロングラックたちからの定期連絡は惑星マデランは磁気嵐が吹いているようです磁気嵐かあっあれはどうやらサイバトロンのやつらが罠にかかったようだ獲物の収穫だんうん一匹逃げ出したかスリング変身 まあ待て。 あんな臆病な奴には何もできないさ あ, あ罠にかかった獲物を、うん、<笑>かかってるかかってるこんな簡単な罠にかかっているバカどもがいるぞ飛んだ単細胞だな今までよくも邪魔してくれたなどれだけマグマトロン様に怒られたと思うんだ<笑>俺たちのしたことか こんなこと言ってるのも今のうちだたっぷり仕返させてもらうぜ<笑>こんなことならスタンピーの言うことを聞いておくんだったあいつのことはもう言うなスタンピーは捕まった俺たちを見捨てて逃げ出したんだほらほら<笑><笑>どうだ俺のテールバンカーの味はもっともっと味合わせてやるぜ<笑> ブレイクたちを助けなきゃ僕はどうしたらいいんだそうだあの電磁波を送ってる装置を壊してしまえばあの装置にどうやって近づけば…こうなったらスピード勝負だあそこだあそこの岩の上に装置が… の罠が消えたとへえロッも今まで散々やってくれたなきた抵抗があった方がいいぜそれはこっちのセリフだスタンピーよく戻ってきたお前も戦うんだハインレッドたちも罠にかかったんだ僕はそっちに行くからあんた頼むお前また逃げんのか違うってもしかして電磁波の罠を解除してくれたのはスタンピーじゃないのか やられっぱなしだな。こんな時に時間を止められればいいんだけど。いつでもいいよ。レーザーバーン、タイムフリーズ。いつもよりたくさんエネルギーを放出しています。なあ。あの時使ってまだエネルギーが溜まっていない。おほほほ かなっ申し訳ありません。 お前たち は, は, <笑>は手間の取り過ぎだもうミスはしませんからそいつらの処分はぜひ私たちに復帰しろ、うんうん 落とし方しやがってよくそーこんな中にいなければコテンパンにやっつけてやんのに<笑><笑>ああ、また捕まっちゃったよ、どうしようそれに奴らの親玉がそうだ、これを使って ボンボイに届いてくれスタンピーからの緊急連絡が何場所は、U356、地点よし<笑><わー><笑>おおマグマ殿様 お前たちが、サイバトロンたちを仕留めるところ、じっくり見学させてもらおうはあさすがに、ビッグコンボイはいないか<笑>しかしこれを知れば、やつは驚くだろうやめろスタンピーブレードもうやめろみんな僕の仲間なんだぞスタンピー…怪獣 グマトロン様に何をするこの野郎サンダーホーン、えー、スタンピーこいつらから先にやっちまおうビッグコンボイスタンピーお前の通信しっかり受け取った まってくれたく かかるんだからおい、スタンピーしっかりしろスタンピーみんなは、無事 あ, あ大丈夫だスタンピーのおかげださあよ、よかった… おいスタンピー電磁波の罠を解除したのも一人でビッグコンボイに連絡取ったのもマグマトロンにたった一人で立ち向かったのもみんなスタンピーがすまんスタンピーお前の慎重さがあればこんなことにはならなかったもし俺がお前の立場だったらこんな勇敢な行動は取れなかったぜスタンピー それに、アンゴルマーカプセルまで見つけちまうんだからなスタンピーの大活躍だスタンピー、早く元気になってくれよスタンピーの状況はどうだあっちこっち修理すれば、元気になります うんお前たち全員で一つのチームだその中には先走る奴もいれば慎重な奴もいるしかも土壇場で勇気を出せるスタンピーみたいなやつもいるいろんな奴がいてチームなんだそのことを肝に銘じておけイエスター たつまらん説教をしてしまった おめえの脳みそが逆さまになってんじゃねえのかたく足でまといだぜうっせえ砂漠の惑星なんて裸からペンギンには向いてねえんだケッ俺は一人で行くぜ待てよ予告はどうすんだ超生命体トランスフォーマービーストウォーズネオ第5話砂の蜃気楼っておいこれだにニョロニョロ